ラン燃えよ実況あっそうだろう兄さん<笑>急に<笑><笑><笑>あ逃げ て, <笑>兄さん逃げてやばいうチャンネルでまいうわけで、えー、大好評いただきました企画、はい、激レンジャーを一緒に見ようの第2弾よいしょ 話です27話ですとびましたはい、はい、って言いますのも「はいえー、劇レンジャー」の「劇チョッパー」の登場回が皆さん28話だと思ってるんですけど、うんえー、実は27話が、うんえーま、チョッパーというか秘殺兼の登場回なんですねなんでそれを撮っていこうと思いますけど今日はゲストがいますよ誰、はい、ですかででんよいしょおもちくんでーす ふふふふふふふふふふ触らないで<笑>。それでははい三二一の一でスタートボタン再生ボタンふふふふふふふふさんもご一緒にはいお願いしますふきますよ三二一始まってますま。いきなり戦いからじゃんふふふふふふふふ バレバレだね、これどこで撮ってるかが分かるのがすごい分かる分かる分かんない、うん、分かんないかそうじゃんまだあれだもんそうだ兄さんが初ロボットに入ったんだよねこれ兄さんは一人で出せちゃうんだよねそう「激闘者ウルフ」っていう、うん、ロン様 ん前髪めっちゃ長いな<笑>似合うんだよなこれかっこいいよね中か出したよ十<笑>エンド。うん、<笑>いいね兄さ ん, ああ 兄, さん兄さんが兄さんが兄さん が, 兄さんが「決めるぜ」言うて<笑>どうした<笑>兄さんどうした どうした？あ、やばいやばい。あ、なってんじゃん。兄さん奥目になっちゃう。もうダメだ。<笑>もうダメよ、ね。もうダメだ。これね、あの僕ら前回取ったの、うん、一話じゃないですか。うん、一話を見ながらみんなで見ようみたいなやつ。うんはい、一気に二十七話なんで、いろんなこと起きてますよね。<笑>まず<進><笑>わけ違うよ。<笑> まず、一番大きいことは、うん、我々3人、うん、スーパー劇レンジャーになってますそうですよねす歌劇を習得したんだよねしてますもう散々戦というの散々戦を経ての今だから列が一番かっこよかった散々戦を経てスーパー劇レンジャーになりっていうか研磨も復活してるんだよね で, で兄さんも五・二三が登場してます登場してます。あ<笑> これね、もうすぐオープニングでこれオープニングも多分変わってるでしょ俺に兄さんいなかったらめちゃくちゃ面白いけど<笑><笑>激ブルー来るよ次に兄さん来るよはい来たでこの後があれあれまだ入ってないんだまだ寝ないんだね<笑>あれじゃないそうちゃん入ってからじゃん入ってから一気に、うん、多分どうするってなってうん そうそう、ま、正式加入じゃない号がそうそうそうでまあこのあとチョッパ入ってからでいいんちゃうかってなったんじゃない<笑>どうするってせめて東映の会議会議で東映さんがオープニングどうするかっていう話う入れるか入れないかで多分なったと思うなるほどね、まあ、でも必殺券入るしな多分その時でいいんじゃないですかねみたいな、うん お話し合いがあったんだねきっと ね, ねまあでもそうよねいやでも兄さんもうで映ってると思った俺ねそうだ ね, ねオープニングさあベランベラン燃えよ実況兄さん兄さん大暴走じゃないですか兄さんすごいよ兄さんジャンプパンチしました、ね<笑> <笑>うわいやらしいですねロン様すごいやっぱり、兄さん「むえたいモチーフ」だよねいけばやるとは吠えてるよでも兄さんこの前の話でさ「うん、う劇レンジャーに入る!」って言ってのこれだから<笑>衝撃的だね<笑> いきなり攻撃してきてるから<笑>俺らとしてはわけわかんないお子様とか大混乱ですよ<笑>何してんねん<笑>ゴー倍かわいい可愛 い, よ、ね、倍可愛いのちょうどそれ言おうと思ったああ、兄さん兄さ ん, <笑>兄さんになった<笑>兄さん<笑> これ参 っ,、ね 参, っーね、参ったぜ。参ったぜ。五の決め台詞ね。参ったぜ。参ったぜ。可愛い。可愛い。可もういつの間にか。マックがここのセンターポジションも、ね。マック怖いよな。めちゃくちゃ怖いよ。うん 膜に踏みつけられた記憶とかあるのあるうん膜に踏みつけられると怖いのフフ<笑>お餅見て怖いねねえお餅これほら悪いやつらしし<笑>メが決意してるよ 元ねうん、もうこの辺から結構当時 の, そのストーリーの曖昧だ俺もねえ柔軟卿って言われてもな、うんだっけってなっちゃう柔軟卿わかんないわかんないね、うん、俺柔軟卿って何ちょっとネタバレになるんで言わないですけど君大怪我してますよ、うん、<笑><笑><笑>全部俺の仕業ってわけか そうだよあんただよ芸人<笑>ほら激レンジー入ってもこの手で傷つけてたら世話もんね<笑>優し い, 優しいお、バイク捕まってる本当だ ただ<笑>あっそっか初めて、うん、みんな会うのそうだね巨大戦の実況なんて知らんもんね君たちはいや、すごいねパターン これが映えだよねメレと戦ってんと だ,、えー<笑><笑><笑><笑>うん、だ。 不じゃんゴーも不完全だ ね,、うん、だねあの県聖のシャグとか、うん、ピョンピョンさんとかは完全だったんだよねきっと、うん、でもさ 場合不完全だったから縮んだって言ったけど、うん、完全だったらめちゃくちゃ怖くない確かにむちゃくちゃでかいハエってことでし ょ, <笑>ょああっう<笑>だろ兄さん急に<笑>弟狼ハンドで大ビンタ あ, <笑>あ兄さんでもねやっぱ列はもう兄さんを信じるんだよねなるほどね兄さんすぐ兄さん追うから追ってるね兄さん大変だよな こんな急にな…なりたくなってるわけじゃないもんね、うん、ああああもう理性を失っちゃってるねねしかしあここで体が生きてくるんですねそう 暑いね。暑いねじゃいい顔するね。なんかこうやって一緒に見るのは一話ぶりじゃ、うん。ちょっと上手くなってないですか。なってますよね。割<笑>れながらちょっとなってますよね、うん。ちょっとやっぱ自信がついてきてると思う。 レッツとして27話だもんねもうね、うん、もういいよもうちょっと列は俺なんだっていうのがもう、うん、あるんだねかなりあると思うなるほどねでもやっぱ『激レンジャー』素スアクションがいいよ ね, ねやらせてくれたもんねうんいろんなことやらせてくれてよねああロン ついてる、ね、まあさすがうんうんじゃあ気のせいそういうことか結構長いアクションだよねこれそうだよね ず, ずっとやってるよ どうするの CM? あいいねいいタイミングでこれいいよねああ背負い投げわ<笑>背負ってから腹パンあっいや兄さんとは止まるほんとほら兄さんはやっぱ止まるのよほうやっぱ兄さんだもん実況してるほら すごいじゃこれすごっうんそうなんだそうなんだうん勉強になるなふラらいけんは そうなんだ。あ、あ。は<笑> い, い。やばいじゃん。ん知らなかった。<笑>知らなかったんだ。 なんで知らないの。<笑><笑>兄さん。お。ことことだま。ことだ兄さん。兄さん。兄さん。いろいろ。兄さん、いろいろ、いろいろ兄さん。兄さん。いろんなところに。<笑> あ、逃げて、兄さん、逃げて<笑>、兄さん。いい顔。いい顔だよ。兄さん、戦うよ。いいよ、いいかもしれないの。よいしょ、止めた。絶対アッパーする。絶対アッパーするな、これは。絶対兄さんアッパー入れる。 <笑><笑>かかおかおおお最後いい、ね、最後アッパーが肘だよ兄さんはそうだよね兄さんの必殺技はアッパーだよねう膝蹴り、うんうん、<笑>兄さんアクション超かっこよくない兄さんはもともとさやってた人だからやっぱ違うよね、うん、かっこいいんだよな兄さんのいやかっこいいよねえー、すごいお膝蹴りきたうん おーいすごいすごいすご い, すえいやいや<笑>肘だ肘ね肘やっぱ入れるよね、うん、むちゃくちゃやられてんじゃんうわすごっ大体ねこの時期になるとね、うん、我々やられることが重くなってくるから<笑>そうだよねそうな加ですやっぱあの追加戦士を… 際立たしてくれてるよ ね, ね。来た。来たね。スーパー、激レンジャー。兄さんを待つ。我々今回むちゃくちゃ、この怠慢、お、アクション多くない。い結構多いよ、これ<笑>いい、ねいね。いいね、熱いね。熱いね、兄さん。 兄さんの蹴りは重いぜ。いぜ重いぜ。上がるね足。デニムだからねこれ。ね。すごいよ。ここ大好き俺。マジ。うえい鳥肌。よいしょ。 かっこいい。むちゃくちゃかっこいい。セリフじゃないゃゃ、ね？かっこいいね。あ、解消した。あ、もう兄さんじゃあこれで打ち勝ったんじゃない？ね。かっこよ。かっこいいんだよな。渋いよな。うん。おお、懐かしい。い顔、優しい時の兄さんの顔。ね 可愛がってる、うん。バイのおかげだね、本当に。いや本当だね。喋、うん、りの中に修行は。ああああ。巨大戦大好きだな。 ず, ーっとずっと待ってるわけですよ我々は戦って大体ブルーイエロー待ってるからつないでくいたいや来たよ来たよ兄さんがかっこ よ,、ね、か, っこよかっこいいのよ待たせたないな兄さんの変身するとき の, このあ口をこう閉めてた、うん、の顔好きやってくれるんじゃない こういうい感じ分かる分かるめちゃくちゃ似てんじゃんなんかやるのよねやるよねそれがねむちゃくちゃかっこいい形が こ, こことここっていうこことここにしわを作るそうそう肘から出しましたね<笑> ノックアウト。そんなん言うんだ。そんな決めたりはあった。ね、俺知ってる。一回あったの。知<笑>ってるよ。知ってる？何？日までやってなかった？何 ？I made it <笑><笑>あ。あれさ、一回でなくなったんだけどさ、何だなんかねコメントで見たよ。I made it と気づいてましたみたいなコメントあったよ。うん、I made it <笑>。 兄さん何だっけ今えー、っとっっ「ノックアウト」<笑>深見兄弟なんか決めぜりふあるのに俺もあった気がするな兄さんも、うん「ノックアウト」これ多分最初で最後だったか<笑>確かに一緒に戦うようになってから聞いたことない<笑>ねえないそもんだし兄さんも言わんかったり多分兄さん覚えてないですな<笑> ここんなななちみにのの敵は何なの魚いお魚だ、ねうん、なの鉄砲王じゃないあおそらく。 にね。かっこいいよなスーパーキーレンジャーいい ね, ね。めちゃくちゃかっこいいよ、ね。白が増えたんだよね。うん、でなんか背中にブーストすライスいてるでしょ。ついてる。飛べるから。じな。んかパワーアップ体があっていいよね。うん、君たち。うん、大老老客。 ちょっとずるいよね、うん。兄さんの自分だけ一体出せるの。ね、もう覚えてなかったそれ。<笑>俺兄さんが俺らの足についてると思ってた。これが、これがね、うん。爽やかなんだよね。めっちゃいいねこれ。ああ。兄さんが普通にゲレンジャーにいるよ。いるよね。す、ね、でに。 めちゃくちゃ投げるジーンじゃんダメだこれああ あ, あ, あ, あ<笑>ずっこけじゃないですか復活したそんな一瞬で復活できるであれなんだね、吸収できるんだ<笑>ね ツンデレってやつじゃないですか。積んでるですね。これはかっこいいな。まあ、隠したはず懐かしい。隠したはずだよね。めっちゃやつ。カメレオンオ<笑>いいとこ。カメレオンオンに取られちまった。いさんでかいな。でかいよ。これでね。 もうこれで終わりでしょ、うん、ゴが正式加入してしたもうこれでも完結よ、この輪はこの後なんかあんのももいきやあー来たじゃあオツテンション低くない<笑>最初のつツのりあの<笑>えいや終わりかい ケンちゃん登場しましまたケンちゃん登場いやちょっとなんか「おっす」とかなんか「おっす」って渋くないなんかねちょっとまだ迷ってんだ迷いがあるのかなん<笑>だろうね自分では思ったでしょちょっとテンショねちょっとさらっとしてるねおす、うん、ちょっと爽やかだったよね爽やかだった若いよなそうなんですよね28話この次の28話でジェイチョッパー登場なんですけど超楽しみね 27話の最後に、うん、出てたんだ登場してるんですいや、えー、やっぱさ一番時の君のやつの時君すっごい恥ずかしそうだったじゃん自分のやつ見るのも、うん、今すっごい恥ずかしいすご い, い結構恥ずいよ多分次だから28うん、うん、めっちゃ恥ずかしいよ多分なんかなんだろうね恥ずかしい多分ね表情とかもちょっとね、うん、なんかね慣れてない感が多分あると思ういいや、そうね、うん、後半逆に見ていくと、うん むちゃくちゃ良くなっていくのがわかるといやそうなんだろうねもっと激レンジャーの一員人としての責任とかも出てきててそうだよね最初ってやっぱり緊張するじゃん、うん、いろんないやあ予告があります<笑><笑>ああああケンカしたお父さんサチコ えー、ええー、はい、はい、というわけで、はい、27話、はい、一緒にご覧いただきました、はい、ちょっとなんだろう今最後に自分が出てきちゃった衝撃でいろいろ吹っ飛んじゃったけど27話面白かったです ね, 面白いねこの「ゴー」と「バエ」の友情の始まりとか。 まあ、でもここまでがだからニーサの回だったよう、ね、な<笑>そうだねそうだね、うん、登場したのがここから45話ぐらい前だよね、うん、結構だから n i の回が続いて、うん、で劇レンジャーになるってなって今回また狼になってしまったけどバイの助けがあって、うん、でも今度こそもう狼の部分もなくならなって正式にヒーローヒーロー劇レンジャーの一員としてカニをやってもこうってとこで最後に次回 あの男が<笑>って言ってた今次回あの男がとかじゃなかった次回伝説のあの男が言ってねえだろ<笑>大迷惑イ<笑>ヤズラのロン毛、ね、胸毛野郎いよやいよ登場と「<笑><笑>戦隊史上初」なかっ た, <笑>かったっ僕多分戦隊史上初<笑>初でしょジャージで 多分そのロン毛ヒゲ胸毛ジャージーのフルセットは初だと思 う, でう皆さんはい、えー、28はもう楽しみに楽しみによろしくお願いしますーいイエーイ、うん、ご視聴ありがとうございましたございます激バヨレット激ショッパー<笑>